県内のチームが続いてきましたが、シブロックラストを飾るのは、千葉県の永遠のライバル埼玉県からです。埼玉県朝霞市から、かぶとの皆さんです。それでは、お願いいたします。ええ、どうも、皆さん、こんにちは。埼玉県朝霞市、よりまいりました。かぶとです。 これまでご覧のように、よさこいはいろいろスタイルがあります。かぶとのスタイル、光の影、どうとせ、この世界観を届けられるよう、一生懸命、せーかい踊ります。歌います。 熱く背負い抱え合って 死ぬ 「さあ思い出し思い出していつたのかの心に」 おい <laughs> ありがとうございました